こんにちは、NV サポートのみそのです。今回は NVDA 実践講座第3回となります。第3回では NVDA の音声の音色を変更する方法について紹介します。NVDA の設定を変更する場合はほとんどの場合 NVDA メニューで行います。NVDA メニューを開くには NVDA キーとアルファベットの N を押します。 NVDA キーはキーボードのインサートキーとなりますその他 NVDA 日本語版の場合は無変換キーまたは変換キーでも代替することができるようになっていますなお今回デモンストレーションする NVDA 日本語版のバージョンは 2013.1 となりますそれでは早速デモンストレーションを始めたいと思います NVDA メニューが開きました下矢印キーを押します設定の項目が現れましたのでここでエンターキーか右矢印キーを押しますエンターキーを押します一旦設定 G.G. ここから下矢印キーで下がっていくと次のようになっています日本語設定 n l, l. 音声設定 V.V とりあえずここまでの設定項目の中で音声関係が2つあります1つ目が音声エンジン s s 音声エンジンもう1つが音声設定 v, ドットドット v 音声設定となりますまず音声エンジンの方を Enter キーで開いてみたいと思います 音声エンジン s, ドッドドドッド s 音声エンジンダイアログ音声エンジン、s、コンボボックスクローズオルトラス音声エンジンの設定用の画面ダイアログが表示されました音声エンジンは言い換えると音声合成の種類を変えるかどうかの設定となります NVDA 日本語版の初期設定では j トークという音声エンジンが選択されています NVD が起動した時にもこの j トークが使用されるようになっています他に何があるかというとここで上下カーソルキーで選ぶと確認できます先に上矢印キーを押すと eSpeak と読み上げるものがありますこれは NVDA 本家のオリジナルの方で搭載されている音声エンジンとなります 英語のみに対応しています。下矢印キーを押すと先ほどの J トークが選ばれます。J トーク。はい。さらに下矢印キーを押します。J トーク2。はい。J トーク2と読み上げます。これは例えばホームページで多言語で書かれたページ、英語と日本語両方で書かれているページで、さらにその英語や日本語においてそれぞれここからここまでは英語であるとか。 ここからここまでは日本語であるといったようなホームページの要素が記述されている場合に音声合成エンジンを Jtalk とインスピークで自動的に切り替えられるモードですそれでは下矢印をします Microsoft Speech API バージョン 4Microsoft Speech API バージョン4と読み上げますこれは従来から Windows に搭載されている スピーチ API というエンジンを使って音声を出力します例えばドキュメントトーカーやプロトーカーなどスピーチエンジン4に対応した音声エンジンが入っていればこれを使用することができますそれでは下矢印キーを押しますマイクロソフトスピーチ API バージョン5マイクロソフトスピーチ API バージョン5と読み上げますこれも Windows のスピーーチ機能を使って読み上げるモードです日本語の場合ですとはるかというスピーチエンジンが使える場合がありますさらに下矢印キーを押します音声なし音声なしと読み上げます例えば NVDA を展示ディスプレイだけで使用したい時などに選択すると良いかもしれません今回はこの中から Jtalk を選びます マイクロソフトスピーチマイクロソフトスピーチ API バージョン4 j トーク2 j トーク選んだら Enter キーを押しますそうすると設定状態が反映されますそして NVDA メニューも一旦閉じます次に NVDA メニューから設定を開きその後音声設定を行ってみます NVDA キーと N を押して NVDA メニューを開きます NVDA メニュー先ほどと同じように下矢印キーを押します設定 D サブメニュー D エンターキーを押します一旦設定 g d o t ドットドット o t o g ここから音声設定まで下がっていきます日本語設定 LDOTODOTOL 音声エンジン s d o t o d o t o d o t o s 音声設定 VDOTODOTOVEE エンターキーを押します ラスウイ音声設定では、音声の音色、音声の高さ、速さなど変更することができるようになっています。最初の項目は、音声の音色となっています。NVDA 日本語版では、初期設定で j トークの女性音が選択されています。ここで、上矢印キーを押すと、 M001 M001 という、えー、名前の男性音が選ばれます下矢印キーを押すと「メイ」という初期設定の女性の声が選ばれますさらに下矢印キーを押すと「ライト」「ライト」という男性の音声エンジンが選ばれます JTOP ではこの3つの音声の音色から選択することができるようになっています なお、弾性音が2種類ありますが、ライトの方が若干動作が軽くなると言えます。今回は M001 へ変更しておきます。M001。上下矢印キーで選んだらタブキーを押します。速さありコロンススラライダー 30V プラスあり次は音声の速さになります。速くしたい場合には上矢印キー。 遅くくくししししたい場合は、下矢矢印印キキーーをを押押ままます。すす。速速てみましょう。上矢印キーを押すごとに速度が速くなります下矢印キーを押すと下がっていきます。 九九九十十十、二、一、八十、八9 1 9 0 8八十三、五十五十5四十三、四十二、四十一、四十。ここを今回は五十に設定してみます四四4 0 4 4四四四十七、四四5 0タブキーを押します高速読み上げキーチェックボックスチェックなしオルトプラスキー高速読み上げのチェックボックスがありますスペースキーでチェックを入れると倍速の速さとなります スペースチェック高速読み上げてチェックボックスチェックボルトプラスキーこのように倍速となりますタブキーを押します次は音声の高さとなります高さを高くしたい場合は上矢印キー 高, 高さを低くしたい場合は下矢印キーとなります高くしてみます51 616263666670707280808494999999964倍高さのスライダー100ポリトプラス2ここまで高くなりました今度は低くしてみましょう9十6六6 6 6 6 6 6 6六十6十6 6 6五6 6 6 6 6 6 6五6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 今回は60に設定してみます50 50 50 50タブキーを押します抑 揚, 抑揚となっています抑揚は言い換えるとイントネーションと同じです上矢印キーを押すとイントネーションが強調され下矢印キーを押すとイントネーションが強調されなくなります イントネーションを下げる方はロボットのような読み方になっていきます。下げていきます。四、四十、三十、二十九、二十八、二十七、二十六、二十五、二十四、二十三、二十二、二十一、二十。このように、あまりイントネーションがつかなくなります。おそらく画面読み上げソフトを使用されている皆さんの中には、あまりイントネーションが強調されない方が良いことがあるかと思います。 そのような場合にはイントネーションを下げて抑揚を下げて20または30ぐらいで使うと長時間の作業も疲れなくなると思いますタブキーを押します音量5コロンスライダー 100V プラス音量となっていますこの音量に関してはパソコンのサウンドデバイスの設定やドライバーによってうまく設定できる場合もあるし うままくいいかないこともあります設定を変更したい場合には上または下矢印キーでボリュームの調整をすることができますタブキーを押しますサポートされている場合自動的に言語を切り替えるチェックボックスチェックサポートされている場合自動的に言語を切り替えるかどうかのチェックボックスですこちらは最初の方に出てきた例えばホームページで英語と日本語が書かれているようなページそのようなページで ここからは英語であるここからは日本語であるという要素がある場合自動的に英語用の音声エンジンに切り替えたり日本語用の音声エンジンに切り替えることができたりしますタブキーを押しますサポートされている場合自動的に方言を切り替えるチェックボックスチェックなしサポートされている場合自動的に方言を切り替えるのチェックボックスです 方言に関しては、現状は日本語の音声エンジンについてはサポートされているものはありません。タブキーを押します。句読点、スラッシュ、記号レベル L、コロン、コンボボックス、一部読み上げ、クローズ、フォルト、プラス L。句読点、記号読み上げレベルの設定です。例えば、丸や点、その他、カッコや鍵括カッコなど、読み上げるかどうかの設定ができるようになっています。 上足りしキーを押します。読まない。その他の記号、すべて含めて読まない設定です。その他、下足りしキーを押すと、一部読み上げ。一部読み上げ。ほとんど読み上げ。ほとんど読み上げ。すべて読み上げ。すべて読み上げがあります。適宜設定してください。なお、この記号読み上げレベルは、NVDA キーとアルファベットの U で、いつでも変更することができます。 今回は一部読み上げにしておきます。ほとんど読み上げ。一部読み上げ。タブキーを押します。大文字のピッチ変更率、エディット、ゼロ選択。大文字のピッチ変更率です。主に英語の場合になりますが、矢印キー等で文字を移動しているときに、大文字があったときに音声の高さを変化させることができます。 0より大きい数字にするともともとの高さより高くなり0より小さくマイナスの方にするともともとの高さより低い声で大文字を伝えてくれます今回は設定を変更しないでこのままにします タブキーを押します大文字の前に大文字と読む C チェックボックスチェックなし v a l プラス C 大文字の前に、えー、大文字と言ってますけども大文字の前に大文字と読むのチェックボックスです音声エンジンによっては音声の高さだけでは大文字が識別しにくい場合がありますこのような場合には大文字の前に大文字と読むのチェックボックスをスペースキーでチェックを入れると確実に大文字かどうかがわかるようになります 今回は設定をを変更ししないでおきまますすタブキーを押します大文字にビープ音をつける、B、チェックボックスチェックボルトプラス V 大文字にビープ音をつけるチェックボックスとなっていますスペースキーでチェックのオンとオフが切り替わりますこちらはカーソルキーで移動した時文字の内容とともに伝えます私の場合はここにチェックを入れて大文字がある時はビープ音でわかるようにしています チェックをスペースキーで入れますススペースチェックなしスペースチェック今回はチェックを入れておきますタブキーを押しますサポートされている場合スペル読み機能を使用する S チェックボックスチェックボルトプラス S サポートされている場合スペル読み機能を使う例えばダンスのデート「デ」とゴルフの「G があった時 それぞれの文字を矢印キーで移動すると、音声エンジンによっては聞き取りにくい場合があります。このような場合、d の部分を。デルタ G の部分をゴルフというような説明が付与されます。必要な場合にはスペースキーでチェックボックスにチェックを入れます。タブキーを押します。ok ボタン ok。ここでエンターキーを押すと今設定してきた内容が。 反映されます以上で NVDA 実践講座第3回音声設定の変更方法を終わりますそれではまた次回をお楽しみに